えこんにちは、黒塚寿司です。今日もごご視聴ありがとうございます。今日はですねブラシの右手と左手の噛み合わせが悪い人の質問がちょっと相次いだのでちょっと作ってみましたえっとブラシはこう演奏してる時にはえ上回しの人と下回しの人まあ上回しというか時計回り半時計回りであとは横で僕は江戸シ弁ンに習ったんで江戸シ弁ンさんはこっちが中心なんですねで、で、えっとまあ、こっちでも、 こっちでも結局は一緒なんですけど、まずポイントはですね、ワンツースイーフォーのワンの時はこっち側の人がほとんどです。ワン、ツー、要はオープンクロス、オープンクロス、オープンクロス、オープンクロス、オープンクロスでオープンクロス。で僕はこの三つ全部使い分けます。でこっちだとアゲインストっていうか坂目になるのが表拍に来るので、ワンツーワン普通にやってても。 目これとワ ン, ワンまあちょっと強調するとあれですから121裏拍の方にアクセントが来るので2ビートだと4ビートだったらこう裏拍っていうふうにしててもいいしで左手っていうのはまあ例えばこのビートをこうやってやってるけど たただずっっとこノイズを流してたいっていいう時もあるんですよなので、えー、とこういう右手と左手の動きが噛み合ってないっていうのはある意味なしじゃないんですよありなんですねふわふわするんでなんかこうザーってなってて右手だけでこうビート作ってるみたいな感じの時とかあとはまあこうハイハートだけで。 関係なくこうここ擦ってるるということもあるんですねただやっぱりビートがこう出た方がいいんですねところがよくなりがちなのは何でかっていうと1の時にここのタイミングでいくと1 a 2 a よくあるのはトタットタスシャースシャースシャースシャーシャ。 これは悪いわけじゃないですけど、これだとビートが出にくいんですよね。ビートを出そうと思うと、1の時に要はこするっていうことは、ここからここでこするときは上だろうか下だろうかね。この辺で音が出るんですよ。なので、1 and 2 3 4 1、1ってやった時はもうこすり始めてない。そうすると、1 2 1 2 1 2 1。 なので昔は、えー、僕こうやって練習しなさいって言われましたがフロアでレガートしながらこれが合ってるかどうかそうするとねちょっと意図的にずらさないとタイミング合わないんですよ普通にやると端でスタートしちゃうとうちゃっすしゃっすしゃっちょっと遅れちゃうじゃん。だから 押し始めるのが一。そうすると、こすってる音だけで、グルーブが出るから、あのビートが強くなるというかね。だから、ちゃんとこうツービートで。ツビートとかやってる時に。っていうのをやるときには、え左手のこのタイミングを、こう。 音を優先なんで音に体の動きがこう合うようにインプットする練習をするしかないですねだからワンツーワンツーち ょ, ちょっと速くワンツーワンツーワンツーワンツー、まあメトロノームを鳴らしたり、えー、自分でカウントしながらやってこの左手のこれがワンツーワンツー。ワン ちゃんとこうシャープ、ワンツーワンツーっていうのがリンクするようにえ左手の動きを練習すするる必要があると思いますこれはちょっとね僕もかなりこう見ないふりをして、えー、プロなって方も見ないふりしてたんですけどやっぱり左手のこう上手い人のねドラムのライブを見に行くと左手だけですっごいグルーブするからだからさっき言ったみたいにこの「なし」じゃないんですよ。左手がずれてても